皆さん、こんにちは。せっかく、この動画を選んでみていただけた方のために、少しだけ私の方で解説しておこうと思います。猿は、毎度、動画に映っていたような、二次燃焼型ストーブを選んで使います。理由は煙が少ないからです。実は以前の動画でも、視聴者の方から、煙を出さない焚き火のやり方を解説してほしいというご要望をいただいておりましたが、極論すると、 このストーブを使えば誰がやっても煙は少なめになると思います。猿が個人的な経験から学んだことを踏まえて少し詳しくお話しします。焚き火から出る煙の正体は水蒸気と不完全燃焼によって薪から発生するガスです。従って煙を抑えるためには完全燃焼させると良いみたいです。そのために大切なのが酸素と温度と燃料の3つです。酸素が足りないと 目に染みる一酸化炭素などの有害ガスが発生します。温度が低い場合も、燃え方が中途半端になって、不完全燃焼になります。また、薪が湿ってたり、硬くて、太い、木だったりしても同じです。従って、酸素を十分に供給し、薪を高温に維持すれば、煙の少ない完全燃焼が可能です。これらの条件を満たすのが、二次燃焼ストーブです。 炎は原則として上に向かって盛り上がるので、縦長の筒状のストーブは有利だと思います。また、ストーブに燃焼室が備わっていれば、薪を高温に維持できます。従って、薪の燃焼効率に限っていれば、猿は、縦長の筒型二次燃焼、ストーブが最強だと思います。もっとも、料理のしやすさや、薪のくべやすさを重視すれば、別の形状のストーブの方が有利です。従って、 頭部の選択は、ユーザーが、何を、重視するかで決まります。次に、燃料で使う、薪の種類について、猿の考えをご紹介します。煙を出さないことを最優先するなら、針葉樹が有利です。逆に、硬くて、重い、紅葉樹は、論外です。よほど火力が上がった後で、細く、割った、紅葉樹を使う場合はいいですが、それ以外だと、紅葉樹は、 煙が出ます猿も時々紅葉樹を使いますがそれはストーブの燃焼室が相当高温になった後ですしかも針葉樹よりも細くあって使いますそれぐらい紅葉樹は煙を抑えるのに気を使いますよく乾いた針葉樹といえば理想は建築材ですただ建築用の木材は値段が高いのでホームセンターのパ材コーナーで入手できると理想的ですもちろん 和材コーナーに混ざっているゴ板は使いません。ゴ板は接着剤で塗り固めているので、燃えると臭いガスが発生するからです。あと大切なのは、薪の太さと長さです。これは使うストーブのサイズや形状で決まります。酒田ストーブの場合、燃焼室の直径が約15センチで、木床の深さは約18センチにしています。この場合、薪の太さは 1 0ミリから3 5ミリが良く、また、長さは、1 2センチから2 3センチが、理想です。薪が短すぎると、木床の底に、溜まってしまうので、空気の上昇を妨げます。反対に長すぎると、ストーブの上に飛び出た部分が高温にならず、不完全燃焼します。真冬に、暖を取りたい場合は、火床を一番下に落とせば、2 5センチから3 0センチの、薪を投入できるので、 強い炎でで温ままることができます。以上二次燃焼ストーブについて猿の思い込みたっぷりのうんちくでしたここからは初火入れの様子をご覧ください This is the first one.